皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年4月9日、ツイッターのタイムラインにキラークリムゾーンをサポさんで倒したというのが流れてきました。それを見て、そろそろ私もサポさんで倒せるんじゃないかと思いまして、実行してみることにしました。とりあえず、今の職業構成のまま行ってみました。全然ダメでした。カカロンもデスマスターのサポート仲間も、いまいち動いてくれません。 そんなわけで、デスマスターは私自らがやることにしました。そして、魔剣士を1人減らし、戦士とキメラを入れました。結果的にこの構成が大正解でした。やはり回復は3枚必要だったということです。ただ、これ以外にも倒せる構成はたくさんあるみたいなので、自分の得意な職業構成で行くのがいいと思います。ともあれ、時間はかかりましたが、なんとか無事にキラークリムゾンに勝つことができました。 称号も降りてきたので、ついにいよいよもって、長年の懸念事項を一つ潰すことができたのでした。キメラの特技設定は、こんな感じです。基本的にゾンビアタックになるので、ベホマラーすら使わせないようにしました。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。